시험을완전히망친미카게야면와야다얼등한점수는아니지만그래도준수한히나타의점수도덧 やべえマジやべえみかげちゃんテストよくなかったのかな 마이대사이가요응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응수학응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응가응응 アキラちゃん何少し声が大きいかなああメごゴメごゴなんであたしここにいるんだろうミカギちゃんもさっきからなんか怒ってるみたいだしもう帰りたいとはいえアキラのことさえ忘れればひなたちゃんと二人っきり 다다 <웃음> 도서관이라말대신죽지대화를시작하는히네타 그런데쪽지대화에신난미카게이네요何これ七段ってやつきゃあひめ言をかくしてるカップルみたいよしわたしもオヘンジオヘンジごめん気をつけるね。それよりひなたちゃんの字か い, いね。そんなことないよ。 御影ちゃんの字の方がすごく綺麗。私字汚いから羨ましいです。はあ、御影ちゃんだって。筆談だと御影ちゃんって呼んでくれるんだ。嬉しい。それにちょっと饒舌。ひなたちゃんの意外な一面発見。褒めすぎ、何も出ないよ。 興奮止まんねあー勉強って最高だーなんかこうしてると小学生に戻ったみたいそっか三影ちゃんにもこういう面があるんだな前から聞きたかったことを聞いていい答えられることならひなたちゃんの好きな色は水色っぽいね みかげちゃんはひなたちゃんの好きな食べ物はあれもう次の質問だし巻き卵とナポリタン私もナポリタン大好き運命運命とか大げさだよあと最近好きなのはセミ セミじゃあお風呂の時はどこから洗うセミどこ飛んでったのそれに何なのその質問 アゲちゃんは恥ずかしい。なんでやった邪魔者は死んだもうここからは二人だけの時間愛の課外授業ここでクイズです今私が一番ハマってる動物はなあに蛇かな 残念でした。氷紋と影もどきでした。知らないです。ふまっ。で、今日の下着水色？ああ、水色だけども、三影ちゃんの質だもうわけわかんないよ。はあ この愛の愛花園言葉を交わさずとも深まる絆明かされるひなたちゃんの秘密ああ筆談って最高筆談フォーエワーじゃあ続けよっかもう帰らせてください 今日もやっと終わった。はあ今日も終わっちゃうな帰りだしなんか挨拶とかした方がいいのかなさよならとかまた明日っていうのもちょっとカロリー高すぎるかクールに接しなきゃひなたちゃんにダサい って思われるしなどうしようああ の, あのああどうしたの どちら様は別にあっあうん、うん、それじゃ。 時とは違うよねもしかしてまた昔と同じように仲良くできるかもなんて私どっかで思ってたのかな三影ちゃんは私より先に気づいててくれたのになのに私は全然気づかなくてずっと隣にいたのにがっかりしただろうな私はこのままでいいのかな さよならか「さよなら」って言われるともう会ってもらえない気がしてってめんどくさい彼女かよ私はあえっみか わざわざそれを言いに来てくれたのこれが今の私の精いっまたねまた明日うんあっえっ 明日は土曜日学校休みだねあ っ, はっごご ご, ご, ごめんなさいじゃあ明日夕波海岸駅で10時に待ち合わせね 이렇게얼떨결에미카게와데이트를하게되고、ま 기대부푼히네타와의데이트그런데데이트계획은전무역시미카게담네요도시오제제어디 行かない緊張しすぎてなんか私おかしくなっちゃう唐突に海でも行こうとか誘ってはみたもののこっからの予うて何にも固まってないし何したらひなたちゃん喜ぶのかな浜辺散歩してかき氷食べて遊覧船乗ってかき氷食べてショッピングして。 かき氷食べてってお腹かっちゃうまずひなたちゃんもう来ちゃうん待てよ今日ひなたちゃんどんな格好で来るんだろう休日だからいいかげ ありえるかもって普通の夏っぽい格好に決まってるじゃんみかげちゃんはあ、古風な装いの中に匂い立つういしい色かたまらないこれもありえるいやいやいやまあ今日は海だし 미카게앞에나서지못하고있는히네타맞들쟤는나한테이따가이가오가나도시야거리자대테이키나이따토나코도가맞지않게일은다로익 anakya. 히나타의의데이트의상에완전쉴크숟가락쥬요히나타 ししましたうん全然うわああみかげちゃんいつもと違ってちょっと大人っぽくてかっこいいどうしよう私こんなかっこでよかったのかな あ, あの今日は 何, 何しますか はい、海ってだけで何にも予定決めてなかった何やってんすか私どうしようどうしようあのああの私海とか久しぶりでなのでできたらイカ焼き食べたいです 이요자토리아이즈브라브라쇼카야바이루미니터리着く마이니워터시뭐오버리지이소이렇게두근두근두사람의첫데이트가시작됩니다 쓸잘데없는미카게이상상이이어지네요 いや、なんでも妄想が文字通り波のようにやってくる危険すぎるぜ海なんか私って海とか合わないよね周りのテンションにもついていけてない気がするし みかげちゃんの隣にいるってことはこういうことなんだよね私みたいなダサいのが一緒だとみかげちゃんのかっこよさが目減りしちゃうそして自分の黒い姿勢で何を決めるのに何を決めるのにどうしたの私もみかげちゃんと同じように髪染めてみようかな えそれでお化粧もちゃんとできるようにして私待って待って待ってどうしたの急にダメかな髪染めて化粧んでそんなことをやだいやだそんなひなたちゃん見たくないでも他の誰かに汚されるくらいなら。 私の手であイいかきだあ私っていか焼き以かなんだね<笑>何このダジャレひなたちゃんあまり遠くへ行かないで私を置いて 行かないで 오늘미카게와의데이트에만족하는히ね타겨우楽나かったなでももうす왔終わっちゃ何だろうこの独りぼ갑자기뚱딴지같은질문을하는ひねた《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》》》《》《》》》》》》》》》》》》》》》《》《》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 何それその無人島に何か一つだけ持っていけるとしたら何持ってくどうしてどうしてそんなこと急に言い出すの私打ち上げられたワカメくらいしか食べられないから 一人じゃすぐ死んじゃうんだろうなでももし三影ちゃんがいてくれたら無人島も寂しくないのかな三影ちゃんなら野生のイノシシだって取ってきてくれそうだしうんなんちゃって一人で無人島やだ私なダちゃんのいない世界なんか 考えられない寂しくて死んじゃうよ<笑>う<ー><笑>あどうしたのみかげちゃん一<笑><笑>つだけ無人島に 一つだけ持っていくとしたら、そんなのひなたちゃんに決まってる。 私に《できるのかな》《三影ちゃんいつも私なんかを気にかけてくれて海まで誘ってくれてだから私からももっと話しかけたり》 としてだからまず手始めにジュースを渡していやそれじゃ普通かやるなら背後からホペにジュースああでもすごいキレられたらどうしよう なにジュースくれるのてひなたちゃんもしかしてそれ背後から私のほっぺに してきたのにテイクアウトだろお前飛ぶのかよだダメだらちゃんいるとこじゃできないあシェイク入ってないマジかよあの店訴えてやれてめえのせいでひなたちゃん隠れちゃったじゃねえかよタイミング悪いんだよ 疫病神だよお前実際らちゃんは三影ちゃんとどのくらい深い関係なのかな私たちよりもっておかしいよ何張り合ってんの私でもなんだろうこの気持ちそうだかりに聞いてよ皇帝校庭にある巻き背負って漫画読んでるゾーンじゃんああ 二宮金太郎だろそうそうそうそうあいつさ漫画読んでる最中に呪いで石材されたらしいよヤバくねマジでえ二宮やべもう何もかも間違ってるよめっちゃダサでもカ影ちゃんあんな自然に笑うことあるんだ<笑>私といる時はいつも怖い顔ばっかしてるのにそうだカに聞いてよ伸びる 私さ前なんとなく付き合ってた元彼のその前の元彼の恋愛 の, の話までそっか二人はどんな話でもできちゃうんだねいいんうそうなんだみかげちゃんとあきらちゃんは本当に親友なん だ, いいんんんなんだ私なんかが 私なんかが入れる隙間なんてあっ。 ドーンああーーーーーーーーんーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーのーーーーーーーのーーーーーー もしかしかて私もギャルになりたいのひなたちゃんどこどこなの全然タイミングが見つけらんないなんだろう前よりひなたちゃんと距離が近づいたと思ったのにあたったら。 余計意識しちゃってなんか変になってるおいどこ行っちゃったんだよ私のクール帰ってこいよほらさっさとでも誕生日でもないのにプレゼントなんてえ私今日誕生日じゃないんだけどなのにプレゼントとか なんか「鬼もとか言われたらもう二度と立ち直れないよ私なんでこんなに臆病なんだろう前よりも意識しちゃって余計自然に振る舞えなくなってる友達ってそういうんじゃないはずなのにそれに最近三影ちゃんもなんだかよそよそしいしうん やっぱり私なんか怒らせるようなことしちゃったんだ私っていつもそう鈍感すぎて人を怒らせても気がつきもしないもうやだ私このポンコツポンコツ娘あもうファンタスティックシチュエーション探すからダメなんだよもうポソッと気楽にそんな大したもんじゃないんだしポンコツポンコツポンコツポンコツひなたちゃん 何？何これ？プレゼント。 からプレゼントもらうなんてこれってどういうことありがとう開けてみて。 後で開けるねだめ今開けてえ今後で開けるなんて心臓が持たないよ今開けて は, は, はいな、な の, のこの圧迫感早く早く 私、一緒の宝物にするね宝物になんてしないで使って私と思って使い倒してメイクしてみるうんえっじゃあ 時々が半端ないリップ入れ忘れたから私の使うね。 しまった分かってはいたはずなのに私はひなたちゃんの素の美しさを怪がしてしまった超絶かわいすぎるけどもそんなにひどいの私の顔。 日向ちゃん、雨なんて気にしないで私が私があなたの傘となってあなたを守るからだから今日こそ今日こそ一緒に帰ろうってなんだこいつ何見てんだよえもしかしてひなたちゃんええこいつえこいつストーカーうわうわやっべストーカーと当に向こううわマジかっておい 村さん傘忘れちゃったのうん古い汚れじゃなかったからあれ森本じゃねあいつ何してくれてんだよあたしのひなピーによう邪魔だよなぜだかここに来ればまた君に出会える そんな気がしてたんだ同じクラスだもの、ね、僕は今日傘持ってきてるんだうんラッキーだったねじゃあさよなら尾身村さん 君に聞きたいことがあるんだ君のそのふわっふわの美しい髪をいつも湿らせてるシャンプー何使ってるのえっあっあふわの顔ひなたちゃんが今まさに じゃあ君のやわ肌を包み込むボディーソープは森下君 ん, んでそんな必死なの何が目的ドラッグストアの店員さん蜂蜜石鹸です僕もさこれって運命だよね いいな雰囲気がもしもしも日向ちゃんがそいつと付き合いたいのならそれが日向ちゃんの幸せなら私は私は今日君のそのひらひらの腰布の舌に隠してるその三口割ありました。 どうしたの何かうちの忍し下くじゃないみたい僕はもう自分に自分に嘘つくことはやめたんだ自分に嘘をつく君と一つの傘に 入りたいんだ嫌ですえ嫌ですやめろ森田日向ちゃんが嫌がってんだろうね 暑くなってきたね がうん、ってない私たちも私たち も, たちもあんなだったのかな あの頃の頃私今よりちょっと変わってたけどでも毎日ひなたちゃんのことで頭の中いっぱいだったな短い間しか一緒にいれなかったけどあの大切な日々は忘れたことないよみかげちゃんの天候がなかったら私たちもああやってずっと仲良くいられたのかな みかげちゃんが引っ越しちゃった時私全然知らなくて後から聞いてだからあの時お別れの言葉ちゃんと言えなくてごめんね いいよそんな昔のこと今こうして一緒にいられてるんだし ひ な, たちゃんひなたちゃんはやっぱり私の大好きなひなたちゃんのままだったよ。 いいかとどういたしましてひ ひ, ひなたちゃん。みみかげちゃん 이렇게두사람의모노로그는끝이납니다그리고일부시청자분께서는조금실망하겠지만사랑을유쾌하고톡톡튀는연출로나름재미있게본작품이네요